90秒で、いろいろ教えて、いおり先生。今日のお題は、カレーは、いいのナ学じゃなみなさん、こんにちは、いおりです。顔文字です。熱いわね、顔文字くん。食欲が出るものが食べたいわね。何か作ってよ。また無茶な命令ですね。僕、カレーしか作れませんよ。あら、カレー大好きよ。じゃ、早速作ってちょうだい。わかりましたよ。いおり先生も手伝ってくださいね。 嫌いよ全く本当に彼氏できませんよなんでするぜなんよななぜでもないですところでインドにはカレーという名前の料理はなかったのよタミル語でおかずや食事のことをカリと呼ぶんだけどそれがカレーの語源と言われているわ植民地時代にインドの辛い料理をヨーロッパに紹介するときにイギリス人がカレーと呼んだのが広まったのよイギリス人が名付け親なんですねカレーという言葉は世界中に広まったから今は本場 観光客に分かりやすいように料理にカレーとつけることが多いのよちなみにカレーは体の右側に目があってヒラメは左側だけど19世紀までは左右で区別せずに小さいのをカレー大きいのをヒラメと呼んでいたのよカレーからカレーですかモモグラなのもちろんないです動画を見ていただいてありがとうございますチャンネル登録や高評価クリックよろしくお願いしますよろしくお願いします